マ い, いわばスケープコートこんなのしたこじゃないいリコケオンこれはスケップコートこんな方向こびりついた呪いのようだなら 送るのは単独感生き抜けたここから嫌だ靴では何度でもいけるが気づかない馬鹿なこレでいってた い, ないお前は孤独な一匹さその声を聞かしてくれ気づちない月曜日は全部切り替えていて美しい夜が明けないのなら数字でも数えてみる くれないか「ならお前はこ供の一匹さこの目をあえるかい」「パ<音>ラ 俺たちの力を発揮できたようだ